とことんついてない。黒島ケツナを悩ませるキング・アンド・ブス・ヒラの仕様の脱退ダメージとドラマ運。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今年4月から9月まで放送された NHK 朝の連続テレビ小説ちむどんどん。 黒島決再演じるヒロインのの子や、その兄の、ニーニー、こと研修、リュウホなどの脳すぎるキャラ設定やストーリーの雑さから、放送後、ネット上は、ちむどんどん反省会、で、大いに盛り上がった。そんなことから、この、ちむどんどん反省会、は、11月4日に発表された、現代用語の基礎知識1 0 0 2 0 2 2ユーキャ ン, ン語流行語大賞。 35にもノミネート。主催者は毎朝のドラマの展開にワクワクよりもドキドキして心配になるという声が多かったと柔らかくコメントしていたのだが、その黒島が現在出演しているのが TBS 系ドラマ黒サギだ。これで全く違う役柄を演じ、ちむどんどんでのマイナスイメージを払拭できるはずと注目された。 それでも、第一話終了後、SNS 上では、やつれた、チムどんどんの好遺症かといった感想が目立つことに。そして11月4日に飛び込んできたのが、黒詐欺、主演の平野志要が来年5月にキング・アンドソ脱退し、ジャニーズ事務所も退場するという発表だった。テレビ式者がため息をつく。11月4日に第三話が終わったばかり。 キンプリファンからは、せめて最終回の後に発表して欲しかった、との声が出ています。一方、黒島は、ちむどんどんで叩かれ、新規一転を図ったこのドラマでも、騒動に巻き込まれてしまったわけですから、とことんついていない。同情しますよ。黒島はドラマ運に恵まれていないようだ。鈴木重郎。